塩と唐辛子で高菜をでを揉んにつけていました漬け込んだあそ高菜は45日すると独特の辛みが特徴の美味しい新漬けになるということです。